おはようございますじゃんくんには毎朝お薬という仕事があります今回のお薬は冷蔵をしなきゃいけないので1階の冷蔵庫から葵ママさんが取ってきてくれますはいじゃんくん。全然 なので、今まで上げてたのは、えー、起き抜けのぼーっとしてるときに上げてたので上げやすかったんですがどうでしょうかジャン君もうだいぶ目が覚めちゃいましたね今日も、えー、これからパパママはご飯を食べに1階に行ったりするわけでその間のジャン君に、えー、何を見せるか考えや これ毎朝のことになるからねテレビにしてみるかなどっちかなそれかモバイルの小さい音量でもいけるかなできたらお手軽な方がいいんだよねあの節電しろって国から言われちゃったのでじきじきにねじきに 節電しろよなって言われたのでテレビじゃない方がいいのかなテレビのワット数とちょっと計算しはい、ジャン君、早いで、こっちこっちへ で, で, で下に向けたい っっと、とまでで寄ってくれるいいいいいいいいなんん、きたねねね二二つじゃんくん。うんできたね んいい子だねじゃんくんはいい子だねポンもいい子だよポンちゃんもいい子だよねえいっぱい足に乗ってくれてありがとうポンちゃんちょっと重いけど嬉しいですねえじゃんくん まあ、ちょっと前に出るといいねそっちじゃないよそっちに前入れ<笑>あいちゃ ん, ゃんくん入れくんえ、なんであそこの下、すごく明るいのどんだろう、日が入ってるの、えー、あ、あそこにあ、はいうん、そっか、それで下まで明るいの。だ、え、へーんくん、いつもそこはさ、よく見えないなあらなんか察知しました これでしょうか。これで、うん。じゃんく ん, ん, ん。薬の予感がするから、今度はおこたに逃げました。前のお薬はすごいちょっとだったから、ピッて終わったので、うん、あれだったけど、今回ちょっとだけ。零点四シーシーと、ちょっとメモリ的にも前よりも四倍ぐらい。三倍四倍ぐらいなので。 とにかく抱っこして押さえないとねジャン君おいであいでそういうのはねこれやろうだから一気取りでできたのにななんかちょっとねこっ、はい、ちを伺っていますポンちゃ ん, ちゃん追い出してそこからいやポンちゃんは追い出さないよね一緒に寝たいんだもんねポンちゃん薬飲ましてよジャン君入ったなあたちも入る そんな感じ。ね。じゃん、ワンちゃん。ンあれ入んないの？見守り<笑>ここいいお見守りですか？むしゃん見守ってくれてるの？ジャ ン, ポ ン, ポ ン, ポンじゃくんを見守っています。いい子です。ワンちゃんはいい子です。鏡さん、じゃん。見守りたいです。 じゃんくん、ほらほら、ぽんちゃん、なでなでしてもらってるよほら、いっぱいなでなでされてるじゃんくんも出てきたら、やっぱりなでなでするよたっぷりなでなでするよじゃんくんが入ってるこたつにこたつって言っても、こたつ型ベッドですけどねみんなにぽんちゃんも入りました 二人でゆっくり寝ています薬があげられませんジャン君、薬今、冷蔵庫から取ってきたのにまあね、ちょっと冷たいからすぐはって思ってたけどさらさら平気そうよ、ジャン君大体きてージャン君、ゃんくんでも起きてるよお目目開いてるジャン君、ジャン君ジャン君ジャン君、ジャン君、言うからかなじゃんくんえー、ジャン君が このおこたの中から出てこないのでですね、えー、なんともうお昼近くなってしまってご飯が食べられていません。 だったら、ちょっと路線を変えてですね、えー、パパが先にご飯を食べて戻ってくるまでママはここにいるという形をとるかなと。で、えっ、ー、と、薬は一人であげられるかもっていう話なので、やってもらうかもしれません。失敗したら失敗したでしょうがないです。それで、えー、もしもパパが下に降りて、それの後にママが、えー、降りる場合は、 ここにある、えー、モバイルで YouTube を、あ、YouTube 出しとけばいいね。YouTube で、また、探さなきゃいけないのかな。あ、そうだ。えっ、ー、と、あそこを出しとけるようにすればいいんだよね。と、これじゃなくて、ここの中の、 薬の服用に関する問題はここたくさんある苦いざらついて深い大きすぎること、ね、の中の中のの中の再生リスト再生リストの中の生配信これの昨日ここまで行ったからこれをこれをポーズ、えー にししきましょうでえー、ラインはつないでいないんですが100パーあるので1時間ぐらいは持つだろうと思いますのでよいしょプロケンパパはまずご飯を作って食べますということでまわりママさんお願いします。 出てきてくれてありがとうジャンくん。うんこいい子ね。ジャンくんジャンくん。アリカさんアリカさん。ジャンくんアリカさんね。うんこだね。うんこだよ。うんこいい子ね。 でしたはい、だねシ、うんねねうん、こですだねいいいンこですじゃん。 あ, ポンちゃんあそこ行くなひいこさんですねじゃんくんはねほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいういいいほいいほいいほんとだねじゃんくんよしよしいい子だね 気持ちいいね、ジャンん。気持ちいい、気持ちいい。はい、気持ちいいね。いいかね。ひかひかね。ジャンんはひいいかよ。ひかひかね。ほい、ほいほい、ほいほいほい。はい、ほいほいほいほいいい子だね、ジャンんよいしょ、はい。 あ あ, いいかねうん、ああ、リカーさん。ああ、いいかだったね。めっちゃいい子。ええー、リカーさんね。はいはい。あリカーさんです。んクシュクシュクシュクシクシクシいいかね。われわれだね。 治るといいね早く治るね良 い, い子だからきっと治るよね、ちゃんくんはい気持ちいいにここになんかちょっと硬いものがにゃんだろうちょっと なんかちょっとついてる。でで見ようね後で見てみましょうよしようしペペてる。 この辺気持ちいいのね指のこの辺気持ちいいの気持ちいい気持ちいい<笑>いいかねいいかです気持ちいいねいいかな ねねだだだだぐしゅ薬そんなまずくなかった 気持ちいいなっいい、うん、いいちゃったんだよ。えー これ、えっと、犬や猫にもある、あにもっていうか、の方がなのか、ちょっとあの詳しく知らないんですけどね、えー、あるそうで、えーまあ、症状を見てみるとですね、症状っていうか、まあ、起こっている事象を見てみると、確かにそうかもしれないなと、あのー、完全に室内外なので、えー 外に来て、ねえー、例えば縄張りいとか全員、ねえー、車に接触とかそういうことでもないねも、ね、ストレスではないと思うんですよねそうなると裏返してみるとあまりにもえー、仲が良すぎて人とですねパパママと仲が良すぎてちょっと離れると不安でしょうがない子になってしまったかもしれないということになりますので今日は えー、昨日ね、えー、ちょっと、えー、アドバイスをして、ねえー、テレビやラジオをうちにしておくのも手だそうですと、どっかにね、ネットに書いてあったということなんですが、えー、テレビ、ラジオではなくて、そういえばうちには強い味方がいて、ですね、えー、YouTube、えー、ジャン君の YouTube があるわけですよ、それを流しっぱなしにしてみてはどうかなと。いう 3つあるんですよ、うち、えー、各、えー、ベッドごとに置いて、えー、ぬくぬく、こう、スイッチングをしながらですね、えー、いるときはあったかくするというふうに、えー、したり、いろいろやっておりますがうーん、なかなか思うようには、えー、治ってくれていないので、えー、これからはちょっとですね、毎日少しずつ検証してですね、えー、まあ、 その結果を持って病院に相談をしてあそれは分離不安症ですかねっていうことになったら対処さるさあ大将どうするのかっていうことでまあ、えっと、もしもジャン君の YouTube を流しっぱなしにしておくのがなかなか効果的だったっていうことになれば、えー、それでするんですけれども他に考えつくことがねあの人間の形をしたとおりに いママさんのお誕生日かなんかの時に貢献が、えー、買ったやつなんですが違うよ、いただきものだよハシビロコウのぬいぐるみ。あれハシビロコ Qué <muchas> bueno. <muchas> からえー、これはやっぱりなんかうーんそういう気持ちで泣いてるってことはその間ストレスになってるのかなというふうには思いましたなので、えー、明日ご覧くださいね皆さんもね。ということです、えーまあ、一番の対処法はずっと部屋にいるが対処法なんですけどまたは1人ずつ抜けるだよね。えー、時間をずらしてちょっとずつ 外へ出なきゃいけないときはそれぞれどっちかが家にいる と,、えー、とそういうことぐらいしか考えつきませんがもしも、えー、完全に出かけなきゃいけないときは YouTube を見せるとですかね、えー、そして、かくせさん手が外せずにいましたがハロウィンパーティ、えー聞かせてもらっていましたよ。 さん、パパさんママさん、皆様ちゃんとこんちゃん、こんばんは。んんは今日の夕食で、えー、昨日買ったフィッシュ味を再チャレンジしましたが、えー、激推しました。それでいつものビューティープロフィッシュ味を手のひらに置いたら食べました。えー、次にメディファ ス, ファス、えー、アドバニンアドバナイス。 グレンフリー、フィッシュ味を食べました。う<笑>読めなかった。<笑>えー、今、えー、好んで食べてくれるのはこの2種類です。どちらも、ええー、株、尿路の健康一様です。ああ、いろんなのが出てるんだね。ちょちょちょうちゃちゃちゃも男の子だからね。うええー、うさぎ、月野さん、えー、ハロウィン、えーラ、ライブのケーキを見てたら、甘いものが、えー。遅い時間に食べたくなって。あらら。 えー、シュークリームを食べました、えーねえー、苦が甘いクリームが美味しかったですうまそうだねロケン好きそうだ ね, うだね何年か前には外側の生地がサクサクしているシュークリームが流行って、えー、何度か食べてましたちょっと焼きの入ったやつと。 じゃんさんこんばんは。<笑>んんは<笑>ええー、ロンドンスタッフさん、皆様こんばんはです。えー、昨日は、有料チャンネルなのに、ええー、ありがとうございました。ええー、片付けないんです。ええー、漢字表記、ええー、片付けない、または、これは尊いかな。意味、だ片付けないの、また別の字なのかな。えー、侍用語で相手に でありがとういう時の尊敬語です。ちょっと知ったかしちゃいました。失礼しました。片付けない。<笑>片付けないは日常会話で使う人は出会ったことがないね。あのー、僕の知り合いでね、えー、っとあなんだっけ受けたまりましたじゃなくてなんだ っ, っけな。えー、っとね。 それ、結構、江戸時代っぽい喋り方だなぁと思ったやつがね、あったんだけどあのお礼を言うときだったと思うんだけどえー、っとあ、そのうち出てくるかもしれないから今日中に思い出したら言いますねでも、えー、後々聞いてみると意外に、えー、っと営業の用語では使うんだそうです。その えー、今だけそんな言い方しないよっていうのがね、えー、っと例えば営業って目上なのか取引先がうあのあと発注側なのか受け手側なのかあと年齢はどうなのかとか役、えー、とかね。 にしてみるの代わりにジャン君の YouTube を、えー、流しっぱなしにしてみました。 はい、入ってくださ い, い,、うん、てい寝てたんじゃないの、うん、あちょっとボリューム小さいね、うん、やっぱりね、うんうん、はい、わかりましたかい、ね、えい、ー、宮本さん、えー、昨夜のハロウィン配信ありがとうございました楽しい時間を過ごせました楽しかったですね、うん、さ て, さて、えー、今日ジャン君がどうしていたかええー、マオリママさんは後から、はい このセッティングをしてですね下に降りましたその感動だった後で録画でセックしますさあジャン君お薬も飲んだって言ってたから偉かったねそんで音的にどうちょっと誰もいなければあのぐらいのボリュームでも いいのかなで、どのような動画がじゃんくんのメンタルに効き目があるのかもこれからちょっとずつですね、えー、検証していきますじゃんくんちょっとねえっとごはん<笑>食べてくるはすごく早く食べ終わってくるからね なんか出ちゃったよ、えー、最近の youtube の広告の表示良いあたりを選んだけばいいですか、うん、っっさっきメール来た 人, あさっき来た人代わりに喋っとくからねそっちの方の話をしう。引き先の人に挨拶の時に 受けたまりましたもい た, しましたとか、ね、だから了承じゃダメなのよ、了承は上からになるからね、ね丁寧に言っても上から目線なの そ, そうではなくて、ものすごくへりくだった言い方をするので、うんおど、どういうことかなと思ってたんだけど、意外とそれは使われるんだそうでね、うんえー、僕の受けたまりましたも、うん、ちょっと言いにくいじゃない、語呂、うん、が。 必ずどんな人からも 年, 上あ年下だろうがんだろうが取引先の発注元の、えー、人に返す時は「りました、うん、すぐに対応いたします」っていうふうに戻すとね、うんでえー「了解しました」なんてあの口が腐っても口が腐るのはおかしい舌が取れてもあ違うな、えーえー。ほっぺたが落ちてもとか言よ、ね、まあ今、ねまあえー、やらないように、うん、なんかね ビビュが夜行きにあった頃にはやっしましたとかって適当なの送ってた気がするなだから仕事減ったのかなえー、でもその人こにいた時はまだ仕事あったと思うあったね、うんえー、結構徹夜で働いてたねゆうなごんさん、皆さんこんばんはお邪魔しますやわさんいらっしゃいました、えー、体調は大丈夫でしょうかあるところで知ったのですが、うん、ジャン君と同じ症状の猫さんのお宅で、うん、シルケーンというサプリを飲ませて改善されているのを ーシルケーンー調べてみてください。ジャンクの大事にあ り, ありがとうございます。シルケーンシルケーン、えー、シルケーンって覚えてください。シルケン私はシルクみたいだなと思った。シルクシルク出てきた。まあえっ、ー、といわゆる精神安定剤的なものっていうのは、えー、一応ネットには書いてあったんだけど、あんまりちょっとね怖いものは えー、自然由来だったらいいけどとは思うんですけれども、うん、はい調べさせていただきます。そうだ ね, ね、うん。まずはだから、えー、その心理的なストレス、えー、例えばさこう恐怖とかそういう方面じゃなくて、えー、分離あの親と離れることが。えー 不安でしょうがなくてストレスになるっていうその症状に当てはまるのかの、うんえー、検証を打ち出していかないと、えー、こうなんですよっていうのは主観が入るからねだってよく笑う子なんですよっていうさ猫の飼い主の人がじゃ飼い主には笑ってるのは分かるんそれはね僕も納得するんだけど傍から見てん顔変わってないけどなっていうのがあるわけ 時間が入るのちゃんとしたこう事象として動画に収めるとかそういうことをやっぱしておくべきかなとで、ね、行った先で、えー、何月何日のジャン君の動画にあるんですけどって言って、まあ、23分のところちょっと見てもらってねああこれはってなるかいやいやこの程度はってなるかまあそれはねそのつだと言えば あの冒公演にはならなかったけどポンちゃんが来る前にだいぶジャン君が慣れてで、えっと2、うん、人がその頃はまだ東京の頃は結構合唱、うん、団の練習に行ったりとかしていて2、うん、人でいなくなることがあってジャン君が来る日から。 悲しげににくよようになったんだよね前は「やったー!」みたいな感じでささらってーーとかって走って遊んでたのにそれがだんだん慣れてきたらちょっと寂しくなっちゃって誰かもいないと泣くようになってすごい悲しげに泣くようになっちゃってでポンちゃんが来てそれがだいぶ収まったんだよね少しね「ポンちゃん来てよかったね」なんて言ってってさ、うん、一緒に遊んだりとか。 ちゃんねえー、ポンちゃんもジャン君があまりにもいろいろ変化をするので影、えー、に隠れているけれどもなかなかな、えーまあ、耐えるとか我慢するとかを繰り返しながらここへ来ているので、えー、ここにはね今のこの生配信にはジャン君ポンちゃんウォッチャーの人たちが、えー、いるわけだから。 僕らでもつい忘れてしまっているいつのどのタイミングでジャン君はこういう風になったとかね、まあ、ジャン君の思い出話をすれば一番最初 の, あのシャーシャーとパンチねあれがあまりにも印象深いしインパクトが強いんですけども大体1週間もすると全くの無口になったんだよねで、えーまあ、シャーシャー疲れっていうのもあるんだと思うんだけどあとは人がいることへこう慣れてきたと。 あの顔が合う状態になるとまだシャーシャーは言ってはいましたが1ヶ月を過ぎたぐらいで完全に何にも喋んなくなったんだよねで、えー、そこから2ヶ月後ぐらいかな3ヶ月たまあこれは、ね、あのいつっていうふうにはまだ、えー、見てみないか分かんないんですけどあのこの間ね、えっと、3000本の中の2位になったやつかな 急にジャン君が「いやー」って可愛い声を出し始めた日があってえっていうのをジャン君のその心理的な動きみたいなのをまとめてみると面白いかもしれないねでそこからえーだんだんだんだ ん, こんな仲良くなっていきながらただでも触られると後ろ向きだからシャっていったりとか手が出たりとかしながらっていうのがあって 落ち着いた頃に今度はポンちゃんが出てきてですねえ最初はポンちゃんに警戒していたのがえ興味が出てきてちょっかいを出してポンちゃんを外に出したら逆転してポンちゃんの方が追い回すという形になり「じゃンくんいろんなこと経験しちゃったね」その後ボもろもろあってえ今度はお子たちが次々来るっていう事件がね なんでなんって思ったんやねきっとね、うん、えここんち猫だらけなんですけどってなったよね、えー、そしてずわーっと1年のうちに来てザーっといくなるという事件ですね、うん、そして家が変わるっていう大事件ね、うん、どこどこだよね。ここどこなのになったよねそして穏やかなジャンポン生活にないました め で, たしめでたしだと思ってたら、えー、今度は分離不安症ですかからの防越えですかなかなか難しい石じゃなくて良かったねとか言ってたんです、ね、そうだで、ね、もうてっきり石たまったーと思ってまた切るのかーってなっていたのが、えー、石ではないですねが出たので良かった良かったじゃあ、えー、ちょっとすれば治るわーと 週間ですからね、うん、難しいまあこれでねトイレにあんまり行かなくなってくれさえすればなんてことはないわけなんですがだから、えー、こうやって寝てると全く行かないしねそうなんだね、うん、だからやっぱりよく寝る子として、えー、やってください<笑>やってくださいってなんだ<笑> 私も昨日の s a f のハロウィンケーキを見て、えー、夜ご飯少なめだったこともあり食べたくなってしまいましたがミスド買い忘れたし適当な甘いものなかったし、えー、結局食べずに我慢できましたおめでとうでいいのかな<笑>まあでもね、えー、何かが食べたいなと思ったのって数日間ぐらいくすぶっていてつい買っちゃうもんだけどね ままた、えー、誘いいを出していますが、えー、リアメトさん次は変なこじつけですが、えー、あちゃあ実は変なこじつけですがこのところ結構いわゆるロケ弁を、えー、昼夜昼 夜, 昼夜残さずしっかり、えー、食べているせいもありそれにスーパーの長い休みだったのもプラスして過去家にいると普段仕事に行くより 顔は食べててしまっていたのでり少なく、えー、あじゃあせっかく糖質制限していたのにここしばらくで4キロ程度体重が増えてしまいましたいろいろねまあ環境が変わるとねそうなるわなうさぎつきなさん、えー、先月からソファーを探していますアウトレット家具屋さんを見たのですがなかなか気に入ったのが見つかりません えー、値段の問題もありますが部屋が狭いのであまり大きいソファーは買えず、えー、今日はニトリに行ったら高価のものばかりでしたニトリはね、あのーまあ、中古はないわけだしまあ物がいいからね安い安いなんかねなんかコマーシャルとかではなんかさ、うん、あのニトリでコーディネートすると、うん、で、あのーなんね、安いっていう じ, じゃないけど お手頃で。まあでね、こんなにできませんかとかはね。そうだね。うん、ねちゃんとお願いするでしょう、えー。色は黒がいいなと思っていますということですね。うん、<笑>なんだろう、ネットとかの方があったりしちゃうのかな。うん、まあね、ただ、うん、見た方がいいか。あの良し悪しがわからないからね、ねネットだと。 まあ、リサイクルショップを、えー、地道に回るってことになるかと思うんだけどやっぱりどこがあのどっかさ細かいところにこう壊れてる部分があったりとかあるかもしれないからね、えー、ロンドンストックさん、えー、ジャン君のホームアローな症候群は見てる方が辛くなりますね この症状に、えー、お, お悩みの飼い主さんは多いようですえ何かいい方法があればいいなどこでもドアがあればすぐにでも抱っこできるのにということです、ね、ああ見守りカメラもなくはないけどでも声を出してもあんまり反応しなかったよねあの昔々ですけどねえっとジャン君がちょっと泣くので偉い時にねえー、自分 してたんですが全く反応になっちゃったのでまあ、えー、いろいろ検証を続けていきます、えー、よその人にもねそれが、えっと、役に立つかもしれないからね何かいい策が見つかればえー、ケンマオさんびっくりしちゃいますねこれは、えー、不法侵入になりますねと言うんですねああどこでもドア ね, どこでもドアね<笑>あの どこでもドアがニトリで売ってるようになったらもうあのプライバシーというのは世の中からなくなりますねしかも、えー、3000円ぐらいでリーズナブルだったらもうえらいことだねでもそれはちょっとねなんか「どこでもドア」といえどもそれはすごい困るじゃん 急に知らなんか悪い人がなんか宝石店に勝手に入っちゃうとかもあるかもしれないからなんか行けるけどすぐ行けるけどそういうなんかおうちとかお店とかは向こうが OK しないと入れないとか、うんうんうん、なんかそういうのにしないとダメかもねあのー、最近はパスワードでさ「えー、と二次なんとかかん」かかとか。うん 携帯の、えー、メールが届くやつで、あれだいぶ慣れてきちゃったしね。うん、もうなんかあの面、ーねね、のせいとかって。 しかも長男が先週まで帰ってきていて、えー、遅い仕事帰りにたびたびおいしいものをお土産で買ってくる島で、えー、例えば私の好物ねうなぎ偉いね吉野家のうな丼とかすき家のうな牛なんかを買ってくるので食べないわけにはいきません。この ちょっとこの YouTube 違うかな「じゃんくん」とかって呼んだ方がいいのかな<笑>今度「じゃんくん」って連呼してる動画作るかねまた帰れ